かきか鉛筆もな大きな牛、大きな牛、どっち大きな 牛, 牛か、正解どっち牛、正解水牛解解、はい、水牛、どっちですか水牛正解水牛、うん。デジタル牛、おっ、生きた。<笑>パシャッ。